それでは前回演習問題の解説会。演習1はさまざまなメソッドについて、さ、えー、まざ、あ、まな計算量のどのあたりかというのを当てるという。で計測の方はまあそれぞれやっていただければいいので、えー、時間計算量の方を主にお話します。まず最初は N の乗を計算するメソッドその1ですけれども、 えー、これは、n、まあ、× n ー n で一回計算すれば済むので、定数時間。はい、A は、まあ、定数時間。B はね、えー、ライトを0にして、N 回 N を足していく、N を N 回足して N にしよそうすると、このループの中は N 回実行されますから、えー、N に比例する時間はかかる。だから B は、うん 次は C ですけども、えー、今度はリラトから、N 回繰り返し、んなこと N 回繰り返し、1ずったっていう。ですから N 乗計算するのに N 乗回のためじゃなんね。N 乗回計算するということは、私は、みたいな N 乗。この計算量は、まあ、バブル相当など、遅い相当、整列アルゴリズムのままあ、ですね。では、その先は、 1.00001 000の n 乗を計算するメソッド。まず、えー、最初の方法はですね、左と 1.0 にしておきながら、それに 1.00001 000を n 回かけていく。まあ n 乗ですから n、ね、回かける。そうすると、この中の実行する回数は n 回ですから、まあこれと同じですけども、いいうん、次なんですけども、 今度はちょっと別のやり方ですよ。うん、n が0のときは0乗ですから1点ですね。n が1乗のときは 1.0001 そのままですから、これですね。その先なんですけども、奇数と偶数では分かれますで。奇数の場合は2、1.0001 の n-1 乗にこれを1回かける。それはいいんですけども、 じゃあ、えー、偶数の時には、まあ、半分で割ったべき乗を作ってそれを自乗する、えー。これはどういうことかというと、例えば、えー、2の16乗というのは、2の、えー、8乗を自乗すればいいですね。そうすると、さ、え、ら、ー、に8回2をかけるよりも自乗で済むからかけ算が1回ですそれと同じ原理で、まあ、この方法を使うと、 基本的に、えー、ある、えー、まぁ、あ、N 乗というのを二進法で表したときの、えー、この、まあ桁数に比例した時間で済む。桁数というのは、まあログですから、から、E は O の、ログの N 乗で済むということね。さて、えー、F はもっと何かよくわからないかもしれけども、えー n 乗を計算するというのは、まずログを計算して、それを n 倍して指数にすると、ええー、まあ、できますね。そうするとですね、ログの関数とか指数の関数とかいうのは、9数を計算して、ほぼ一定時間で行くわすね。で、n を掛け算するのも一回。ですから、最後の f は、定数時間でできるから。まあ、こういうふうに、同じことをするアルゴリズムで、まあ、 え、計算でも、アルゴリズムによって非常に違うということになるね。では、その先、えー、1から3の値が N 個組んだ並んだ組み合わせを生成する。結局、N 個並んだ組み合わせというのは、えー、まあ、3の N 乗回えらゆるから。ですから、これは指数計算量。O の、まあ、2の N 乗とか、まあ、3でもいいんですけども、指数計算量になる。 で、順列ね。順列は、今度は、掛け算。一個ずつ減っているので、今度は、この解除と。まあ、こういうふうに、まあ、見ただけで大体できるようになっていくと思うんですけども、そういうふうな、やってください。では、次は演習んですけども、最大高学級で非常にベタなバージョン。 まあね、x, y の小さい方から一個つ減らしながら割り切れるところまで順番に全部試してみる。そうすると、えと、ー、y の小さい方を m に入れましょうね。で、min もす1から1に向かって、え、一個ずつ減らしながら、両方で割り切れたらそれを返す。必ず最後は1で割り切れますから、まあ、これで必ず返るのよ。それから、大きい方から小さい方を吹くバージョン。 で、えー、これらを、まあ、両方試すと、うん、まあ、値は乱数を使って生成するとでするよね、まあ、最大体100まで、1000まで、1万まで、10万まで。そうすると、増えていくに従って、えー、値が10倍多くなるときに、一定比率ぐらい値が増えていく。まあ、これが大体、えー、ログ M になるんですね。 ただ、この場合は M と N の比率がと同じぐらいですけども、こっちは100で100とか、1000で100とか、比率が違ってくると、何回も複雑をするからかなり違う。では、複雑化を使う代わりに、えー、ークリッドのご情報で、割った余りを使うように、まあ、普通のやり方ですけども、えー、変えた場合はどうでしょうか。と、アンパナンスであっても、まあ、 常用演算は1回ですぐに求まってきますから、まあ誰でも変わらない。値を多くした場合はですね、値を多くするごとに、ちょっとずつ時間が増えていく。これも一定ずつ増えていく。これはですね、ループを1回回るのだい大体一定フィーって小さくなる。これもやっぱりだから 6M だというふうに考えればいいですね。